では、ごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミリーマートの大沢洋子、大阪王将コラボ餃子とピザサンドを食べたいと思います。以前にまファミリーマートのお手紙、餃子みたいな感じでコラボしたのを食べたことあるんですよ。それがピザサンドになんてどうなんでしょうね。確かにニンニクの香りはしていて、いかにも餃子というか雰ン気はあるのですが、うんまあ、どちらも本物ごだからなー。 みたいような部分はあるのかもではいただきます香りがしっかりしてきて噛む瞬間に落ちてるとあん の, なのととうのめのクショわっデやがってきてまさに餃子の味わいでしたね<笑> お醤油とかラー油とか、なんかそういうのが欲しくなるようなピザサンドでした。ああ、でもそれだけたらの餃子になるんですか。生地はもっちりしているので、食め応えがあり、通常の餃子の香りはまた違った美味しさがありましたね。なんかもう、これでピザ、普通にサンドじゃなくて、普通のピザで食べたくなるような、そんなに餃子があるんですでも美味しかったので、餃子を好きな方にはお勧めできますね。というわけで、こちらも点数とさせていただきます、ね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただき